はいどうも水島日本です、はい、お願いします。失礼します。はい、はい頑張っていきましょう。はい、懐かしいね。すごくこれこのタイミングの100万人いったとか、うん、みんななんか昔から見てる人が来てくれてる時とか、うん、今ぐらいしかタイミングないぜ。ない。うん。だからやろうか な, な。前これ見てたんですけど。ボツボツじゃんみたいな。ああ正解、うん。投げないにもうこれを包だと思って、ね、いけるかどうかって言います言うまず。 あ、もうこの辺にした方が弱そうなんボツボツが汚ねボツボツじゃんみたいなあ、正解みたいなすごいトンって名なんか二人とも続けて僕らの動画の一本目トランプでキュウリを切るっていう動画だったんですようん若干見ていい若干見ていいよ若干なちょっと見ますねすみませんねはいどうもーうるせえらの蓋って絶対開かないように作る ん, なんで開けるとしてんのストローなくした なんでなくしたいや、なくしちゃったトいや、なくさないようにしたほうがいいよはいト絶対開かないうるせぇト毎今日のテーマは<笑><笑><笑><笑>、まあ。テーマを俺らのさお前テーマ発表すんなよじゃないんだよ毎回のテーマでテーマで 今, 今日はこういうテーマでやってテーマでー情熱そういうイメージでやってるねそうそうそうそう勇気、はい、とりあえずもう一回トいけなくなってる<笑> いいよ。 あいけそういけそうあんといけそうな俺ねあれ投げるの習得しないで終わった<笑>実はねあとあのあと脱臼とかしても腕が動かなか<笑><笑><いやー笑>歴史はね積み<笑>重なってるねうん、うん、腕全然動かないんだけどはい<笑>あと<笑>抜けちゃいそうで怖えわトイレットペーパーの。<笑><笑>そうだろうはい<笑>ねえ んの俺の俺。いいそれ だ, <笑>なんでだ集中集中集中集中しよう今うるさ今行こうはい今はい行こうはい今、はい行はい、今今今いけたわよし本当は。ンだ え<笑><笑>根元フったんだよ<笑>。お、フった。よし。フフフ入フフフフフフフフフフフ入フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフあフフフフフフフフフフフ いいいつまでたっても上手くなるよよ見見いけいけキおくそ<笑>。勢い変えるじゃん。 いや、で今切り替えるるここまでたのに切けあー あ, ーあーもう何ってるからな。 逆ににあそこに当ればスッと入ってくからいや、いいかねえじゃねえ<笑><笑> お, いおいよしっだよしそれやってたわわそれもやってた<笑>お<前><笑>わ お, おなんだよ<笑>見たことねえじゃえ ん, <笑><笑>んだけど。 <笑>でお次失礼します。 よっしゃあ<笑>、ね、ありがとうよろしくお願いします<ス><ス><ス>